チェスティスローバーカラボクみなさん、こんにちは。やあ、カラボック君、しばらくですね。 こんにちは今日のテーマは今日はちょっと難ししい話をしますえー、大丈夫でしょうカワボックンは頭がいいからまあ頭しかないからなそれはつまり脳下指数が非常に高いということですねそんなこと言われるといい気になっちゃうぞよし頑張るぞはいでは始めましょう単語の「 自分カラボックン、質問がありますはい品詞という言葉は分かりますかわかるよでは品詞の例を挙げてくれませんか日本語のはい、日本語でいいですようーんと、まず名詞に形容詞、それに動詞と副詞だねいいですね それをどうやって見分けるんですか。まあ例えば動詞は動作を名詞はものを指し示すってことかな。意味的な面も確かにありますが意味以外では意味じゃなければわかるはずないよ。じゃあくだましいくだまがくだましくくだんでいる。何それは全く無意味なナンセンスだよ先生。 <笑>確かにねでもその全く無意味なナンセンスは一体何語で書かれていますかうんまあ日本語だなどうしてそれがわかるんですかさあなんとなく日本語に聞こえてはいるからかなそうですね品詞が分かりますかうーん「くだましい」は形容詞で くだまは名詞くだましくは副詞でくだんでいるは動詞だねでも意味はないないですよ具体的な意味はねでも少なくとも何らかの特徴を持った何かが何らかの様子で何かをしているということならわかりますよねうん確かにある程度の意味はあるはいそれは文法的な意味と言います 沢君は何をを見て品種を識別できたのかなまあ語尾とか後ろの部分だね主に例えば例えばなんとか C は間違いなく形容詞だよねそうですつまり日本語ではそれぞれの品詞が それぞれの代表的な成分を持っているからたとえ意味はわからなくてもその形から品種を見分けることができますよねそうだね実はロシア語も全く同じですロシア語の単語は特定の成分からなりその成分には決まった種別がありそれらを様々な方法でつなぎ合わせると単語ができるんですへえ レゴみたいんだね素晴らしい例えですね。さて、単語の成分は全部で4つあります。単語の中で最も大事な部分は語根と言います。それは根本的な意味を表す単語の中核ですから原則として変化しませんよ。まあ下手に変えると でこがになってしまうからね。そういうこともう一つは窃盗時といいますいつも単語の頭につくものでその単語に具体的な意味を加えますさまざまな窃盗時があるからそれを取り替えるとさまざまな意味になります例えばまあ出口が入り口になるとかですね「放つ」 ふほ t ふほ t なるほどあとの2つはすでに習ってるかと思いますゴビは のの後ろににつくもので複数形を作るるために使われるそうです。複数形だけではないんですけどね。語尾は文法的な意味しか持たないもので、語尾が変わっても単語の基本的な意味は変わらずに、活用形だけが変わるんです。例えば、動詞ならばしますがしましたに変わるとか。へえ。はい。で、 最後の一つは何ですか国籍名とかを表す時のとかね、だその通り設備詞は語根と語尾の間に置かれる成分です設備詞にはさまざまなものがあって具体的な意味を持つものも文法的な機能だけを果たすものもあります日本語で言えば「鳴らす」と「鳴らされる」 しやすいとしがたいなどを見れば設備時の変換による意味の変動がよく見えますよ見えるねではここから日本語英語そしてロシア語に共通する造語の例を見てみましょう「自然」という名詞は英語で何ですかネイチャーだねはい もともとラテン語のナトゥーラに由来する名詞ですねロシア語には自然を表す言い方がいくつかあります例えばラテン語のナトゥーラをそのまま使ってもいいけどねここではもともとのロシア語であるイスティストウォーという中世名詞を例に挙げることとしよう自然という名詞に設備時の敵と語尾の なをつけると、形容詞になった。そうですね。次に、英語ではどうなるか見てみましょう。まず、語尾のい、e、がいらなくなるから、それを切り取ります。代わりに、関連設備字のあるを取り付けます。これで意味が変わりましたかナチュラル。自然的だね。語尾はいらないかな はいいいですよ。ではいよいよロシア語の変化を見てみましょう。語尾の「お」がいらないのでそれを取ります。代わりに関連設備字の「やん」をつけましょう。語尾ははい語尾もつけます。ロシア語で最も代表的な形容詞の語尾は「うい」です。これでどうなりました イエステエスティエンニイイエステエスティエンニーはい意味も同じ自然的なですね今度は日本語の自然的なに超という接頭辞をつけてみましょう超自然的スーパーナチュラルだそうですね英語ではスーパーという接頭辞をつけますね ロシア語では同じ意味のス в ィ р х フをつけます。スヴィャーフ・イス・チェストヴィテンニ。交点は何のために入れたのそれは発音するときに、窃盗時の部分を聞こえやすくするためです。へ、ふえ、て、て、ぃ、ぺ、 ブエー、ベ、ブ エ, エ。ああこれでわかった。<笑>つまりすべての単語は語根、接頭辞、接尾辞、語尾からになってるってことだね。すべてではないね。すべての単語に必ずしもすべての成分が揃っているというわけではありませんよ。<音楽> Город, пригород, машина, японец, переводчик, гостиница. 単語成分のマークは決ままっています単語を解体する練習問題はこれからたくさんありますからマークは必ず覚えておきましょうね。はーい